サ, サイズをしししててているるとどううも腰がが痛くなってしまう動きがある頑張って腹筋しようと思うけど腰や首が痛くなってしまうそういった方におすすめなストレッチメニューと最後にお腹をへこませるためにとーっておきなメニューを一つだけ紹介していきますお腹をへこませたい方腰に違和感感じる方は必ず最後までやってくださいはい皆さんこんにちはタートルです。 今回ですね、下半身のストレッチを行うことで、腰痛改善、足痩せ、お腹痩せというのが可能になってきます。腰が痛いとなぜお腹って思うかもしれませんが、腰痛を抱えている人は、どうしても体幹がしっかり安定できないので、お腹がへこませれないんです。腰を丸めたり、腰を反ったりすると痛くなってしまう。そういった方は腹筋もできないですし、お腹をへこませる力が入らないんです。今回は、ストレッチを行う上のポイントを必ず理解してもらって、 たった30秒ずつのストレッチを数種目を行い最後にとっておきな腹筋を紹介します最後まで頑張ってみてくださいそれでは紹介します腰に痛みを抱えている場合の注意点としては痛くないところでキープです少し痛いと思うと力が入ってしまうのでそこから無理に伸ばしてもストレッチされませんなので少し痛いなって感じたところで止まってゆっくり伸ばしてもらえたらと思います基本的には10秒間伸びにくい時間があります 11秒目くらいから体が少しずつ伸びていきますのであまり力まず初めの10秒は筋肉を意識してゆっくりストレッチしてくださいはいまずは上向いて寝ますスマホ片手にゆっくり交互に足を抱えてくださいスタート初めの10秒はゆっくりです痛くない程度に 膝を抱えると腰が浮かにつくと思うのでそれで少しずつ腰を伸ばしてください痛い方は無理しないようにお腹を少しへこましてですね腰が伸びるのを感じてください時はリラックスですはーい OK です次はあぐらを組んで腰をゆっくり丸めましょうスタート 十五秒したら足を変えます。痛くないようにゆっくりしてください。呼吸はリラックスです。はい反対です。痛い方はね動きがちっちゃくてもいいです。ゆっくり動いてください。少しですはいオッケー。OK 次は足の裏を合わせてスマホ前を置いてゆっくり前かがみですスタート始めの10秒は痛くないところで動いてください呼吸がリラックスです今度はしっかり伸ばしていきましょう徐々に腰を丸めて前かがみです ですかはい OK 足軽く広げてもらってちょっと体を前に倒して足ブラブラしますあと体をね少し揺らしてもらってこういう体の力を抜いてブラブラすることを筋力運動っていうんですがこれがすごくね腰痛改善にいいです骨盤も整いやすいです はい、体の力を抜いて楽ですよねこれ意外とね力を抜いてくださいよーし OK はい今度は上向いた状態で片足抱えてこういう感じで半時計回りですこれを15秒いきましょうスタート こういう感じで動かしてください。ちょっとあんまり動かさない方はね、ポキポキなるかもしれませんが、次第に慣れてきます、はい。反対です。しっかりね、抱えることで腰が伸びていきます。息止めないようにです。はい、オ、OK、ッはい、今度は。 足を抱えて少し足を引き寄せてブラブラブラぶらって感じでお尻と腰をストレッチします行きましょうスタートちょっとこっち目にね足持っていくことで腰が楽に伸びます<笑>腰がね少し太陽お尻太陽って方もね固まってますから 痛くない程度でね少しずつ力をできながら伸ばしてください少しですよしオッケー。今度は体操座りしてこのままこういう感じで揺れていきますあと2種目頑張ってスタート 感じね、だいぶ腰が伸びてると思うので腰をストレッチしながら腹筋を使います理にねこう力を入れず腰丸めるだけですああよっー。はい OK だいいぶ腰が丸くできてきててると思います最後腹筋ですできる方はスマホを持ったまま下向いてゆっくり倒れてキープ起きるキープということを繰り返します止まれないよって方はですね片足を持ち上げて片足ついてこういう感じで 足を変えながら行ってくださいキープする時間は長い方がいいです辛い方はその都度起きてくださいいきましょう最後ですスタートここでキープ息を長く吐いてふーたまに起きてるたまに腹筋を使って起きてるこんな感じですとにかく腰を丸めたままです 少しです。辛い人は片足動かしてあじゃ。お疲れ様でした。今みたいにゆっくり腰を伸ばしてストレッチ。 腰の痛みが軽減されたところで腹筋を一種目。そういう感じでメニューを使ってください。腰痛いよーって方はどうしても中引っ込みにくくて、エクササイズするのにおっくになってしまうので、腰が痛くないよって方も定期的にストレッチをすることで腰痛を引き起こさないで日々過ごすことができますので、エクササイズばかりではなく、週に2回ぐらいを目安に、この動画を見ながら腰を伸ばしてもらえたらと思います。